後悔していたあの時私があんなことを言わなければアスナをこんな残酷な世界に閉じ込めることなんてなかったってさよならアスナエカ今日中に5層まで行くぜ今はまだまだ種負けなんですよ奴らには殺し合いをするところまで行ってほしいんだけどね仮想現実のデスゲームの世界 殺し合いをさせたいってそんなことして何になるっていうのみんな攻略に慣れてきたそういう隙をあいつらはいやこのゲームはついてくるって気がしてならないんだえっルドその話を聞いた以上俺は黙っているわけにはいかないそんなことをしたら戦争になりかねんでこの世界はいずれゲーム攻略どころじゃなくなる こうされるのを待っている何千もの人たちを裏切るわけにはいきませんデータと全然違うああこのまま誰も劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ暗き夕闇のスケルツォ。